はい、あのセンター長の小原と申しししまますすよろしくお願いいたしますあのライフサイエンス統合データベースセンターということで、ちょっと名前が長いんですけど、略して d b c ですというふうに申します。あの我々のセンターのミッションは、データベース統合ということです。これはあの、えー、と文科省 の, あの長くやっている事業でありまして、JST の NBDC、えー、とあの共同で進めております。 これはですね、フェア原則がデータの所在が明らかにする、アクセスを可能にする、それから相互参照、あるいは再利用すると可能と、こういうことができるようにデータをあの、えー、あの整備しましょうということであります。まあ、この最初の2つはですね、の JST の方でかなり進みまして、まあ、どこに何があるかということはある程度分かるようになって、横断検索もできるようになっています。ただこれはリユーザブルですね、再利用するっていうところは結構難しくて、あのこれがあの 技術開発の課題でございます。なんでこれが必要なのかということでありますけどもまあポンチェで書きましたけれども生命科学の分野っていうのはですねたくさんのデータベースがありますまあ一説2万とかって言われておりますけどもたくさんあってですね、まあ、もちろんそれぞれはあの研究から出てきたもので利用に使われてるんですけどもこれをまとめて使おうとすると例えば先ほど矢島先生のお話ありましたけども遺伝子とタンパク質あるいは疾患っていうのをですね こうあの、つなげてやろうと思うと、それらのデータベースに行かないといけません。で、えっ、ー、と、これはデータベースは実はバラバラでありまして、バラバラっていうのは、あの、中身ちゃんとしてるんですけども、その構造とかですね、用語とか ID とかそういうものが非常にあの、まちまちであります。従ってそのセ理タブに非常に時間がかかると。だましてや全部を俯瞰するっていうのはとんでもないということになります。ただこれ仕方がない面もありまして、 これ、まあライフサイエンスの研究対象ということで、ちょっと書いてみたんですけども、あのまあ、よく分子からあの集団、環境へって言いますけども、分子があって、細胞があって、機関があって、個体があって、集団、さらには環境進化ということで、様々ままな階層があります。階層性というのが生命の根源ですよね。で極めて多様でありますしで、階層間の関係、これが重要なんですね。えー、ということ で, で、一方、このサイズ、 これ、まあ、10のマイナス9乗から6乗ということで、ものすごい大きなダイナミックレンジがありますし、時間スケールも当然、マイクロミリセカンドから、まあ、何ヶ月何年、場合によっては稼ぎだったら100万年ということにもなります。こういう非常にこう、多様な現象をですね、測定してデータベース化するわけですから、当然違った形のデータベースになるのは仕方がないと思います。ただ、生命はこの階層を乗り越えて、 あの、メーカニズムを明らかにしたいということでありますから、この階層を超える。ま、まあ、言い換えればデータベースを越しあの超えてですね、広くあの関係をつけるというのは非常に重要である。それがなかなか困難だということでありました。これを解決しないといけないわけですね。で、あの我々の d b a s ではどうしているのかというと、これはあのセマンティックウェーブという、ここに RDF というのがありましたけども、この技術を使って統合しようということであります。で あのまあ、具体的に言えばです、ね、あのこれはあの、えー、とちょっとこれ、細かいのであの省略をいたしますけれども、すべてのデータ、あるいは知識ですね、これをあのこういう密組みの関係、何が何をどうするの、例えば あ, のたあるタンパク質はある遺伝子を活性化するとかですね、あるたンパク質はあ る, ある遺伝子 の, あの、えー、転写量を10倍上げるとかですね、そういうデータ、あるいは知識をこういう密組みで表現いたします。 でこうして、この ID ですね、URI ですけども、これをの揃えていくことによって、ですね、べてのどのデータベースにあるものであったって、これがつながっていくことになりますで。こういうのを知識グラフというふうに言うんですけども、こういうふうにしてしまいますと、あの共通のプログラムで関連の情報を得たり、ですね、データを一挙に集めていきたいということができるということが、まあ、これを理論的に考えられるわけですね。 技術の基盤であります。で、こうこういう方向で進めてまいりました。で、まああのこれえっ、ー、と最初に申しましたけど、生命科学でたくさんの多様なデータベースができてきます。これは仕方がないし、で、これはあの ID とかですね、か用語を全部揃えましょうあるいは様式を揃えましょうと言ってもですね、これはなかなか無理でありますので、これ逆にバラしてで、これはあの式グラフにするというこういう考えであります。 でこれはあの国際連携が必要ですので我々のところとあの米国あるいは欧州の行ったあな機関とですね連携を進めてあの主要なデータベースですね、まあ、拡散をはじめとしてタンパク質もそうですけどもこういうものを RDF 化、まあ、知識グラフ化をしてまいりました。でそうしますと それでですね、知識ウラフを作る、これが基盤であります。ここを中心にやってもらいましたけれどもこれを上手に扱えるようにするミドルウェアってるんですけどもこれを開発して最終的にはいろんなアプリケーションに使える、えーあのまま、あのユーザーが使えるアプリですねそこにつなげていくというこういう1段2段3段構えですねこ の, あの活動を行ってまいりました。まあ、当初はこの知識ウ 底辺のところやることがミッションだったんですが、まあ当然上のことが必要ですので、その間もつなぐということであります。であの、あそうか、あの、まあ知識力と言いましたけれども、これはあのデータが、集まっているものでありますけれども。これはまあ、あの当然見えにくいわけですよね。簡単には見えないし、なかなか理解もしがたいので、これまでに。知識のがどういうものであるのかという、そういうあの俯瞰をしたいと。 ということで、統合 DX DX はデジタルトランスフォーメーションじゃなくてデータエクスプローラーというの略でありますけどもこれをの開発しましたこれは去年作ったものです去年もちょっと申し上げましたけどもでこれはすべての集めてきて整理をした知識グラフの中にですねどういうカテゴリーのものがどんな数あれどういう種類のものがあるのかということを二次元に無理やりですね押し込めて表現したものであります。 でこれがまあ遺伝子だったらこういうものがあるというようなところで、でここにです、ね、クエリをいろいろ入れますとあのこので、検索をすると、それに合ったようなデータがどんなものがあるのか、でどういう関係のものがあるのか、えか違った階層にどういうものがあるのかということをあのが抽出されるというものであります。そそすするるれをを使って新、ね、新しい機械学習ななり新たな研究ができる からデータが全部やられますから、新しいデータベースを作ったりということが可能になってまいります。こういうあのサイクルを回していきたいというのが、あのえっと、この統合化データベース の, あの事業 の, あのポイントであります。で、あの、えっと、ここにありますよね、データリンクン。でまあ キムはでさまざまな機関で作成されたデータベースあの、フォーマットのことのデータベースを標準化、まあ、ある意味標準化をして、えー、組み合わせて検索したり、えー、使うようにしし、ま、できるようにしましょうということであります。でこうする と, あの、えー、と 逆, 逆でもありますけれども、データベースを作るということもですね、逆にあの非常にあの容易になります。これはあのその一つのつ例として、 統合バ日本人のゲノム多様性統合データベースというのを、これは JST と一緒に作りましたあの。これは日本人ゲノムがたくさんいろんな場所で作られてですね、データベースもたくさんできておりますけれども、それらが全部 RDF として統合化されていますと、割とあの簡単ではありませんけど、非常にあの従来に比べたら低コスト、非常に高速にです、ね、データベース化できて、日本人特有のゲノムの変異ですね、日本人によく見られる変異。 欧米人に比べる変異とい う, うを分けてですね、えー、見ることができると、それがどういうあの疾患と関連しているのかということもあのあのつながって見ることができるようになります。あ、そういうものを作りました。で、こうまどんどん広がっていてですね、これはあの最初で作ったものに対してさまざまな追加の情報がま取れるわけですね。先ほどのシグナルを使えば、それをどんどん足していくこともできるということになります。 でであのこういう遺伝子体のビューを付け加えるとか、疾患体のビューを付け加えるとか、さまざまなあの改良をしております。これはもう一つ別で、パブケースファインダー、気象遺伝性疾患のシステムということで、これはあの、えっと、後であとでポスターでも発表されますけれども、気象疾患ですね、ま, あ、まれなあの疾患の検索システムです。気象疾患の症状、症例報告がありますので、それをたくさん集めて、整理して。 えー、たものですそうするとお医者さんがですね、えー、症状患者さんの症状を入力しますと、まあ、ランキング形式でこういうあの疾患ではないですかということをあの報告するというシステムでありますあの。非常によく使われていてですねえー、っと医学界でもあのかなり使われているということになっております。 でこれもあの最初はこの、まあ、症例とあの病気の関係だけなんですけども、そこまでいきますと、当然、先ほど統合バーで見せたあのゲノム の, あの変異ですね、それとの関係が出てきますし、そこまでいきますと、次はあの疾患の原因、あるいは細胞の状況とか、ですねそのメカニズムの情報までもたどっていくことができると、そういうふうにどんどん広がっていくというものであります。 でこういうふうにですね、あそっか、で、ここにあのポスターであります、藤原、あの特任助況の藤原君が、あのこのポスターで発表しますので、ぜひあの聞いてあげてください。で、さらにですね、あのここにありますが、たくさんあって、あのあんまり遠くばらばらですねっておっしゃっいられるんですけども、今言ったような、あのたくさんのあの解析のツールですね、それをあの提供しております。 ただ、そのツールといってもですね、ユーザーとしては、データベースの、まあ、我々みたいな利用者の場合、それからアプリケーションの開発者向け、大規模解析者の向け、データ所有者向けって、まあ、様々なものがありまして、それぞれ分けて提供いたしております。また、内容もこういうふうに様々な対象ですね、分けて作っておりますので、ぜひ見ていただければと思います。ただ、これだけでは分かりにくいでしょうから、これの多くのものはですね、統合 TV という、これ動画配信サービスでありますけれども、そこで データベースの使い方とか、ツールの使い方とか、そういうものを、マニュアルを作っております。で、これも、あの、えー、っと、後で、えー、っと、ポスター発表、特任状況の小野さんが発表されますので、ぜひ、あの、見ていただいてですね、使っていただければと思います。まあ、こういうふうに、あの、データベース、データがですね、バイオの場合は、回層を超えないといけませんから、それを回想を超えた広いあの研究ができるように、再利用、利用ができるようにすると、それをあの目指して、えー、頑張っております。 これが現在、DBCS のスタッフでありまして、約20名ぐらいですかね、研究者が、えー、と場所はあのあの僕らは専用のスペースがありませんので、柏の東大 の, あの施設の一部を借りてあのやっております、あと遺伝研の中で一部活動していると、まあ、こういう形でやってまいりました。以上でございます。